演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくお願いしますこちらマウントレーンには詳しいバターキャラメルザクを飲みたいと思いますどんな感じなんだろうバターキャラメルキャラメルとバター入って入ってないバター入ってないどっちだいやそこはど今どうでもいいですか 飲、えー、んでるよりは分かりますねバターに恋すると書いてありますが本当に恋させてくれるのかなでは飲んでみます<笑>確かにキャラメルの香ばしさ苦味はあって大人の味わいを楽しむことができましたしここに書いてあるように転んでいらっしゃ ある程度大人になってるっていうのはその通りだと思うんですがバターはもう一つ感じなかったですね焦がしてるってこというようなんですが、ね、こげがバターだとするとちょっと物足りないかなバターの香りも感じたかったなっていう部分が出てきてしまったのは残念ですねでキャラメルだけどしては美味しかったの で, でこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部収